平成29年7月26日、阿蘇市内の巻の阿蘇市農村環境改善センターで、阿蘇がこぎ出す新たなツーリズムによる地域活性化策の事業方針発表と、復興応援キリン絆プロジェクトの熊本支援贈呈式がありました。阿蘇がこぎ出す新たなツーリズムによる地域活性化策とは、阿蘇市が 熊本地震からの創造的復興に向けた取り組みとして自転車を活用した観光誘致事業を行うものでこのたびキリングループの協力のもと公益財団法人日本財団から復興応援キリン絆プロジェクト熊本支援事業として1000万円の助成を受けることとなりました市長挨拶では佐藤義興阿蘇市長が。 今回支援をしていただくことになり、大変心強くエネルギッシュに事業に取り組んでいきたいと述べました。その後、阿蘇市から事業方針として、草原の中をサイクリングする大草原サイクルツアーや、カルデラを一周するサイクリングモデルコースの確立をしていくなどの説明がありました。続いて行われた、 復興応援キリン絆プロジェクト熊本支援贈呈式では、キリンビール株式会社麻生義彦熊本支社長と公益財団法人日本財団の小木上健太郎経営企画部長から麻生市長に復興応援助成金1000万円の目録が手渡されました。